さん、こんにちは。おはようございます。元気堂です。えー、今日も元気ですね、えー。今日一日このイベントが成功するよう躍動。全力で演舞させていただきます。よろしくお願いします。 躍動 Thank、you 人は父がとき心を出しながらまぶち人のために罪を出せ So はい、さあ昨年の秋の陣由